え多くの方がご存じないかとは思うんですが「思い出やろう A チーム」というバンドをやってます売れないミュージシャンの高島音ですよろししくお願いします今日こ の, このお話をいただいて最初僕のような人間よりももっと難民の当事者の方に多く語っていただいた方がいいんじゃないかと思って悩んだんですけどでも もう一度思い直してこの今起こっている入管だったりこの国が抱えている差別や暴力の問題の当事者って誰なんでしょうか当事者じゃない人っているんでしょうか先ほど西山さんも言ってましたがこの問題を起こしているのは何も宇宙からやってきた謎の組織じゃないんです我々が参加した選挙で選ばれた俺たちの 代代理人人ででであり代表であり表るる間たちが進めている問題です。だから俺たちが止めなければいけないそういう責任があると思ってこういう今僕は37歳で両親も日本人で結婚して子供もいる四るに超一般的な特権性を持つマジョリティ男性なんですけどこういう僕みたいな人間に責任があると思ってます。 俺たちはこの問題を一刻も早く止める責任があるウィシュマさんをはじめ入管で命を奪われてしまった人たちのニュースを見た時に強い後悔が強い後悔に襲われましたなぜならどの方も我々が救えた命だからですあの時 もっと仕事とか休んでこのデモに参加していたら今日来ていただいた皆さんのようにもっと声を上げていたら SNS でもっと発言していたら一番動員があったライブのステージでもっとこのことを訴えていたらここに今ウィシュマさんや亡くなってしまった方々立って僕なんかよりももっと我々が聞かなければいけないことを届けてくれていたんじゃないんでしょうか。 我々は救った命を僕は見捨ててしまったと思っていますそしてこの今回はもう一生消えることはないでしょうだけどだからこそもういい加減こういった問題を我々で止める必要があると思います<笑>残念ながらこの国ではただ生活してるだけでは 国家ぐるみのレイシズムと暴力の片棒を担がされる皆さんのようにこうやって実際行動に移してこの問題と戦うのか差別と暴力の奴隷になるのかその2択しかないんじゃないでしょうかそして後者を選べば我々はかりそめの平和な穏やかな人生を歩めるかもしれない そんなものに何の価値があるんでしょうか何の罪もない隣人の苦しみを差し置いて幸福になれる道などあるのでしょうか先ほど皆さんも話していましたが必ずこの問題は我々が止められるものだと思っています僕の娘は今7か月なんですけど僕には。 娘がもっと育ったときに人種や国境に関係なくさまざまな人たちともっ と, 自 由, と自由で平等な社会で豊かな人生を送っているそういう娘の姿がありありと思い浮かべることができます必ずこの問題は終わらせることができるそしてこの問題は 全然売れないミュージシャンでもありますが、まだステージや CD などそういった機会を与えていただいているので、自分のやれるところで戦いたいと思います。皆さんもそれぞれ自分の場所で諦めずに戦いましょう。ありがとうございます。